たちがねテンション上げなきゃなと思い続けてしょっぱみんなにうるさいって言われるんですよね僕の動画を見るときは音量を下げてください今回はですね一滴もまだ飲んでないんですけどもやばい料理ですねお酒がねガンガン進んでしまいますねこれね至高<笑>のホイコーロンホイコーロンってあの回る鍋の肉って書く 本格的に作るとホイコーロっていうのは豚バラとかを使って茹でてから炒めてとかで鍋を回して作っていくっていうのが由来らしいんですねこれねなんですけども豚バラ茹でてそこから切って炒めてっていうあの正面とさいんでやりませんやらなくても美味しいホイコーロが作れます厳密に言うとホイコーロ風になりますけどね今回はもうご家庭でも超簡単にできてめちゃめちゃうまいホイコーロ少しいきたいと思います 乳児のバズレシピ。 まあ、材料を説明していきます。ホイコーローなので、お肉ですね。で、本来は豚バラを茹でて使うんですけども、今回はね、肩ロースを使います。生姜焼き用のえ、ちょっと厚めの薄切りですね。使います。あの、これがね、一番美味しいです。お野菜。まあ、ホイコーローなんで、キャベツ。え、これね、4分の1個。えっ、ー、と、だいたいね、芯切り落として 200g ぐらい。ニンニクですね。1かけ。これ生のニンニク使います。え、あと、長ネギ。えっ、ー、と、2分の1本。50g ぐらいですかね。ピーマン3個。100から 120g のものを使います。 あとちょっと普段使わないかなっていう調味料を今回ごめんなさいあります豆板醤と甜麺醤ですはいこれがないと美味しいホイコーローできないんで、はい、これじゃないとね味噌炒めになっちゃうんですよねホイコーロー作るんだったら甜麺醤と豆板醤用意してくださいじゃあ以上の食材で作っていきますはいということですね、まあ、今回ね思考のホイコロを作っていくんですけども中華といえば皆さん何を想像しますかね僕はね中華一番ですねということでこれから特急中止になるために一番になっています 中心に俺はなるってことねじゃあねまずねお野菜切っていっちゃいたいと思いますキャベツはねざく切りでいいですねこんな感じにしてだいたいこれを4分の1を半分にしてこれぐらいの大きさに切っていきましょうピマンはねここ下手押してで押してからこうやって切るとなんと種がいい感じで取れちゃうね 一応ねピーマンの種とか食べれるんですけど試行シリーズなんで、まあ、食感邪魔しちゃうので今回はね使いませんこいつはですねえっ、ー、ともうね4分の1ぐらいに切るような感じですね、はい、こんな感じちょっとねお肉と一緒に頬張りたいんでお好みで調整してくださいこれはあの、僕は大きめで今回いきます長ネギ斜長切りですね 長ネギは香りを出すすすんででねねこれね入れ入た方が美味しいです最後にニンニクを切っていきますニンニクおけつを切り落としまして今回はねおろしじゃなくて刻みだったのでまあちょっと粗みじんみたいな感じでそこまでね細かくしなくていいあんまり細かくしないとねこけちゃうんですよねであとはお肉でお肉なんですけどもこれね切りますどういうふうに切っていくかっていうとねでこれをね3等分ぐらいこんな感じです 今回はガッツリといただく感じにしましょうこいつをまあ、全部これを切っていきますこんな感じで3等ですねこれぐらいねお肉感があった方がうまいんじゃないかないこれはね塩コショウと片栗粉しておきますまあおをですね大い2つまみぐらいコショウですね僕はちょっとブラックペッパーいつも使ってるブラックペッパーをかぶします ちょっとね、えー、と塩全体に揉み込ませたら片栗粉大さじ1これね片栗粉をまぶすって何がいいのかっていうと肉が柔らかくなるんですねこれなんで片栗粉を入れると肉が柔らかくなるかというと 水分が、ね、逃げないんんでですすよよねコーティングされるんですよもう一つ理由があって片栗粉がですね後で入れるタレーとね絡まってとろみをつけるんですねなのでですねえっ、ー、と本場で作るホイコーローとかも最終的に水溶き片栗粉でとろみをつけるんですけども、えー、これを肉にまぶしておくことによって水溶き片栗粉を入れる必要ないですでちょっと全体的にまぶしておきましょうごめんなさいちょっとね片栗粉大さじ1ちょっと少ないかもしれない小さじ44ぐらいこれでねもう火に移っちゃいます じゃあ、えっ、ー、とまあフライパンえー、と、今回ね中華鍋使うのはね、普通のフライパンでやります大さじ1の油を引きます全体的に引いちゃいましょう油ねケチンないでくださいねこれね野菜をコーティングするのに必要なんででこれからおねギじゃなくって最初に野菜を炒めます熱々にしてくださいこれで熱々になったらピーマンピーマンはすぐ火が通りますんでキャベツですね 何やってるかっていうと、油同士をしてます。中華ってね、野菜をね、油でコーティングするって油同士をするんですけども、家庭でね、えっと、油同士をするってなると、油いっぱい使うし、もったいないので、今回は大さじ1杯の油で、お野菜、焼きながらコーティングしていきます。そして、えっ、ー、と、火をここで通していきます。軽くね、しなっとするぐらいまで、分数も教えてほしいって最近言われるんですけどね。 もう感覚なんですよね、これね。この感じ見てください。この野菜の感じ。じゃ、僕、終始強気です、今。で僕、癖で煽ってますけど、別にそんな煽なくてもいいです。野菜全体が艶やかになったらって感じですかね。今ね、多分ね、2分、2、3分だな、多分。軽く焦げ目もついてきてます。で、えっ、ー、と、これぐらいの艶やかな、ちょっとしなと、いう風になったら、ボウルにあげます。入る入る。 そうするとここに入ってる間も火が通ってくんで後で炒めが最小限ですむっていうねそしたらねまた、えー、とここに油大さじ1加えていきます全体に回していくそしたら、えー、とお肉ですねできればね広げてあげてください広げた方が、えー、と全体的にパリッ と, といきますから片栗粉もみ込んだんでちょっとね縮こまってると思うんですけどもここではね中火ぐらいでいいのかな、まあ、あとはねガシャッと動かしちゃうんでとりあえずこれでちょっと焼きにますそしたらねちょっとね表面が焼けてくるんですよ 麺が焼けてきたら全体的におしっくらいして全体を焼いていく最初肉の量多いかなと思うんですけども焼いている間に閉じ込まってくるんで焼き目をつけるような感じでねやっていきますあーもうねめっちゃいい匂いしてきたうまそうでしょこれでいいこれ食べたいでもこれを食べたいっていう衝動を抑えながら飲みますもはや食ってる全体が炒まってきたらちょっと落とします、えー、香り付けのニンニク これね、ここに入れちゃいます最初に入れると焦げちゃうんだよ、ね、でだだっと炒めますそしたら流れ切ギここでああすっごいいい香りこれ作ってるとねいろんな香りがしてくるんでコイコール食べた時に締めみたいな感じになるからねはい、今ね前菜こういう楽しみ方がねいいと思うんですよ料理ってああいいですねボルテージ上がってきたはいということでですね、豆板醤ここで入れます 今ね中火になってますからねで豆板醤はですねちょっと小さじでやってますけども大さじ1杯分入れます小さじ3杯分ぐらい豆板醤は炒ることによってすごく香りが出てですねここは深まるんですね天麺醤もあるんですけども天麺醤はね焦げやすいんでここでは入れません豆板醤を、えー、とちゃんと炒ってですねそしてこの豆板醤のカレーですスメルドリンクなのでねネギはねしなっとしちゃうんですけども今回はね香味野菜なので 食感は残さなくても大丈夫です食感はキャベツとピーマンでお似合いですよねそしたら十分ね肉に豆板醤全部絡まってますねこれねそしたらここに野菜戻しますはい野菜戻したら今度甜麺醤甜麺醤はね大さじ2なので小さじ6杯分入れます大さじ2杯分で中火で全体に絡めて肉によく絡ませますほら見てくださいで焦がさないように絡めながら このまんまだとちょっとね水分が足りないんですね特に野菜に こ, これ絡まらないだからここで水分を入れる水分を何で入れていくかっていうとお酒ですねお酒を2杯そして、えー、ダメ押しに1杯を僕に加えて入れます味噌の香りとね日本酒が合うんじゃこれ最後に香り付けと味付けで醤油小さ小先煮ですはい全体あおりましょうこれですよどうですか皆さん最高のホイコーローです で仕上げに味の素3振りくらいちょっとうまみが欲しかったので入れましたね入れなくても美味しい方は美味しいと思います僕は入れますじゃあ盛り付けていきますうーまそうだねこれこのタレがさ全体に絡まってんのさもう盛り盛りでいきたいと思います中華料理っていうのはドカッとねいかないとね僕がホームステイした中国の家も全部とカもりだったのに中華はね本場で食ってるからね おうまそうだねこれはピーマンと肉とキャベツの艶見て俺の最高傑作はいということで至高のホイコン完成ですはいそれではできましたので早速食べていきたいと思います今回は新しいビールを用意してしまいましたプレミアムになってきます いただきますと思<笑>、ねま、いますおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおいおおおおやばいやばいおおおおのおおおおおおおおねおおおおおおおおおおおシャキおおおおおおおおおおおおおおおお ビールにゃ<笑>そしてですね皆さんこれねそのまま食べていただいてちょっとね辛みが欲しい方ラー油でいいラー油使ってくださいおすすめ角屋のラー油です少しね垂らしていただいてこれで香りのできたところを食べるっていうのも非常に美味しいですこれ、まあ、ね味変でうんこれはやばいわこれはやばいこれはやばいうまいしか言えないもん 肉もカリッと炒めつつも柔らかいんですよねタレが最高甜麺醤と豆板醤使わないとこの深みが出ないんですよねやっぱねこれ甜麺醤だな野菜が主役なんですよねこれねこれ本当ね中華飯店の味ですよこれ僕は中華料理屋さん大好き言ってますけどこれよりうまい僕ほらまだ出会ってないなそれぐらい大好きな味ですね作り方としてはね割とオーソドックスだったりするんですねなんですけども本場よりは非常に簡単なやり方になって そしてですねまあ何よりお野菜がめちゃめちゃ美味しくいっぱい食べるいやこれほんとうまいわちょっと止まらんわ あ, あダメもうこれ以上食べたらダメあとで撮影もっといっぱいあるのに企業案件もあるのにキャベツうまい世界で一番キャベツが美味しくなる料理じゃねえのこれこれね作ってほしいなこれこれはねビールと一緒にね食らっていただきたいそして調理中のスメルで飲んでいただきたい こうシリーズはね絶対みんな見てほしいなマジでね損させないもんということで皆さんぜひ作ってみてくださいこの後撮影じゃなければこれ大体23人もあるんですけども全部食います今この場で全部食います次の撮影もありますのでちょっとここら辺で、えー、と止めておかないとまた「お前酔っぱれすぎだ」とお叱りを皆さんに受けてしまいますのでもう一口いいもう一口だけいいこれもうん<笑>